電車ご利用くださいまして、ありがとうございます。ご客様にお願いをいたします。歩きながらのスマートフォンや携帯電話の操作は、電車に接触したり、ホームから転落するおスペラーに対面聞です。おやめくださいますように、お願いいたしますえ。また、ホームご通行の際は、黄色い線の内側をご通りください。 一部支配をお伺いいめでとうございます。お